はいみゆちゃんご飯も食べて後半ですねはい後半ですね何、ね、<笑>後半ですねはいしてまあちょっと巻き返していきたいとこですけど教えてもらってまだそんな立ってないしまたやっぱコースになっちゃうとどうしてもできないとかもあると思うんで優しいはい引き続き<笑>まあ前半よりはちょっと良くなったらいいかなみたいな感じ で, で、ね、頑張りますはい何持ってるんですか私の守護神<笑>お守り<笑> <笑>これでいつも練習するんですけああそうなんだそうなんですめっちゃ好きです私これ多分これができてないからいろいろおかしくなってるんじゃないかなと あ, あなるほど分析したはいえいい大好きです1000円ちょっとぐらいでアマゾンで買いました<笑> あ, けんじゃありません<笑>ありまが<笑>とうございますもなんか結構でもおもとりやすいんですね。はい。うん、もう空気入れるだけなんですごい簡易的なやつなんですけどすごい画期的ですうん すごい、いいです。確かに。はい。頑張ります。行きましょう。はい。お願いします。はい。よし。サーフォーの三百四十ヤードです。はい。打ち下ろしなので、気持ちよく。そうですね。すごい打ち下ろしてる。から本当ですねなんかとりあえず当たれば、結構いきそう。はい。とりあえず当たれば。うん。本当です。よし。 くれおちょっと戻ってきてますねちょっと右行っちゃったですけど、はい、行ってみますかなんかはで返っ て, って、うん、コロコロしてるようですウッドはい行っちゃいましょうだってほらこれ別に上がんなくてもいいから、うん、打ち下ろしだから確かまりました167ヤードウッド使います5番5番です行行こう行こううババリバリ <笑><笑>なんか若干<笑>ほらやっぱ地形がそうだねそこだけ気にして<音声>いいこれ多分いいいい方向にそうですねっおしっおしっおしよおしっししゃあ当たった<笑>素晴らし い, 嬉しい<笑>あよかった<笑>まあ多分ね<笑> 最初の一押と、フルベタくはね<笑>。調子いいんだよ、前って感じな顔しますけど。確かに。傾向として、その傾向ございますね。そう、ご飯食べて、仕切直しされただけであっ て, って。そうなんですよ。だいぶ多分、メンタルやられてるってことですね<笑>。表面的に、こう、大丈夫、頑張るとか言ってるけど<笑>。そう。ちょっとルンルンみたいな歩き方してますね。本当ですか。あ、軽やかですよ<笑>。まあ、いつまで続くのかな、いつかね<笑>。 多分9番ホールとっててもらいたいです<笑>足上がってや恐ろ恐そる。 はーいまあまあまあまあまあまあおお戻ってきたー<笑>な<な>ん<笑><笑>おすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいすごいどういうことえ振り出しに戻ってます、ね、変わんないじゃんさっきとパターンでもう行っちゃった方がいいんじゃないえっこの作戦でじゃあとりあえずしのぎましょうはいそうしますこれまた転がるうん <笑>えーーー<笑>っとっ嘘じゃないですか止まった止まった止まっ た, 止 ま, また止まった<笑>よかった<笑>いいじゃ ん, いいじゃん<笑>超えましたいいじゃん<笑>念願のはいか越えオッケーですありがとうございますうわー2段目まで悔しい <笑>まあでもなんかご飯食べて、うん、<笑>ねリセットしたのにいやいつも使わないウッドが調子がよかったんでなんか喜んじゃってましたけど、うん、アプローチでまんまとやっぱり<笑>あれは完全に森ちゃんに今度聞いた方がいいよねだってさ今日グリーン周りでさ右ポコポコ結構さそ う, です、ね、そうそうそうそうだいぶ行ってますまあ。 アイアンがもう右って感じだとは思うんだけど。そうですね。うん、そう。そうですね。まあ、グリーン周りじゃない、うん。うん、そうですね。グリーン周りとパターがもう今まで適当に打ったのがもう全然今う、ね。今日は通じずる。やっぱ構造などスコアとかにも考えちゃうから。うんうん、スコア考えなきゃなほら、強気でガンガンいけると思うんだけど。そうですね。そう、そういうのもあると思うから、今度はコースで見てもらう感じで。はい、見てほしい。 <笑>ですって。森ちゃんんで<笑>ですすっっってあー悔しかか、たたたな ー, 今<笑>パー5のですうーん頑張れ止止まま多分止まったと思うです、ね、楽しいそううそ<笑> <笑>何それまたまた右だ、ま、ーって思って<笑>あみんな思ってる視聴者さん本当ですか<笑>、うん、大丈夫かなまた右行っちゃわないかなうわもうみんなしてヒヤヒヤもんですね<笑>多分真っすぐ行ったら、ま、たおおって多分そうですよね<笑><笑>、うん、よし出た出たいいぞいいぞ終わったオ OK 期待を裏切ったんじゃないですか今 みんなみんな右行くって思っ<笑>大丈夫すまだグリーン周りが<笑><笑><笑><かに><笑>頑張 れ, 登 れ, 登れおよしよしよしよ し, よ し, よしいいぞいいぞいいぞいい ぞ, いい ぞ, いいぞよーし残りえっ、ー、と、90ヤードで9番ですナイスショットいい 九番いいっすね。九<笑>番大、好き、うん。いい。九番。でしか回ってなかったです。なるほど。<笑>うん。あれ、もう片。うん、ナイスです。やった。うわ。うん。オッケーです。 十七ヤードです。ちょっと右に一勝ちだからそれを修正できるように。おうん。いい、ね、い い, い, いトントン、はい、ボール元気ここ。ナイスです。いいっすね。 やりましたよかった。ドライバーなんかいいような気がする。戻ってきてますかね。さ、ね、<笑>あ百七十でユーティリティで出せます。お、内装 い, いい。うんうんうん。細いからね。うんいいいいと思います。よかったです。また足取りが<笑>分かりやすい軽<笑>くなる。<笑> うん、まあまあまあうんちょっと右を意識しすぎちゃったあれでもあれでい い, いいんじゃないですかね、はい、右行くより全然曲がりがない少ないからはい乗せたかったっていう気持ちはありますけど、ね、パッターを持ってきたあじゃあそのまま振り回りで い, いけるかはいお来たこれ今何だめ次次 4, 4だめ四チップインパー お願いします<笑>ここでチップインパーを取って盛り上がって次のホールに行くっていう台本ですああ、なるほどそこに入れるとかじゃないんです<笑><笑>何なんですかのそ の, そのもうちょっと笑うなら まあまあでもなんかね。あの右にやっぱちょっと行くのはちょっと恐る。恐るってる感はあるけど、はい、でもなんか出なくなってきてるような気もする。すね、入れ入れ惜 し, 惜しい。うん。でもナイスです。 全てがそれと長く終わった<笑><笑>。かっこよく言うと素ダボって言うんだよねえ。えそうなんですか？<笑>何素ダ素ダボってなんの略ですか？え素素で素で特に何もなくダボ。そう<笑><笑>。なんか事故ったわけでもないけどなんかダボったみたいな感じのイメージじゃない？<笑>えそんな用語えダボ<笑>知らなかった。<笑>